っていただしき ま, します。 かかな西とでいや疲れました。よいしょ<笑> いや、何がね、楽しく、そんな。一人で観覧車に乗るのか。あ、近海優船出航してるじゃないですか。すまん。出てったんですよ。ロ, ローロー船が ね, そうですね。そこらへんに、あれが。きゅう、オーシャン級トーフェリーとかね。 かかありましたよねななんんジップなんちゃは年年らいですご、ね、い。怖20年も 東京第一号で来る一周約16分の空中散歩をお楽しみください。 もちいや、今年もそう子がいらしいなもういいですね<音声><音声>後でご購入できる写真買えますかとか聞かれましたけどいや、買わないでしょう、この集隊でわざわざ乗ってるような方でね<笑>あ、でもまあ買うかな優待乗ってるんでやっぱ会社さんのためにお金払うと私、テアトルさんとか、東京テアトルさんとかやる映画<笑> 見せていただいてる代わりに飲み物とか採算の良さのは変わってますねしっかり映画、えー、その、ね、映画それじゃないと見ないからね幽体じゃないと見ないわはあー止まってねあ動いてるかもうダメだ わ, わ な, なんか何だろう 陸営はして陸れはしてないけど、陸揺れ し, したっていうか、うん、なんか、うわぁ、揺れてるなって、昨日ずっと思ってたの、ね、家だから、陸上なのに、うん、すごい感覚が鈍ってるのかな。 ゲ, ゲトゲトブリーとかいやめっちゃ船好きなんで船移しちゃいますかえちょっと待ってあれめっちゃピンクにハート光っとるやんもうカップルで来ること前提みたいなこのあれですよねマジで。 えー、斜め斜めに動いてるやんおお果汁でね動くと<音声>こっちにいますなんもないけどねこっちもあっちにも観覧車あるんだあっちなんだろう知らんけど知らんけど知らんけどいい風の塔とかも うん、全部見れる、ね、もう一回すごい会議試験でめっちゃ勉強したのに忘れてるからねもう航路とか全然覚えてないわ。 ミシミシン出てくる逆に怖いなこれえ、聞こえる聞こえる聞こえる聞こえるかなえ、え、聞こえ聞こ え, 聞こえ怖くないえ、船え、何の音これマジでペンキが入る音ペンキが入る音かな怖。 儀兵学の練習戦でも見れるかな兵学じゃないね我が母校ですね。 ウィッチョハイスポイント、115m。まもなくゴムラの高さ 115m の大ダムに達します。レインボーブリッジ、東京タワー、新宿副都の放送ビル群、羽田空港などがご覧になれます。これは。放送で<笑>レインボーブリッジって言ってたんですけどね。 あそこに何、何あの、ビル、商業ビルあれできちゃってるせいで、全く見えないと。手前にね、あの、なんだろう、東芝あっちゃないな。なんだっけな。なんかできちゃって。な<笑>んあれ。テレビ東京じゃなくて、なんだっけ、スカイツリーじゃなくて、出てこねえわ。東京タワーも東京タワー、東京タワーもちょっと見えないと。スカイツリーちょっと見てますね。羽田空港はね、多分まだ見えますよね。あ、ありますね。全然、全然見えますね。 ネタ空港はね、こっちも倉庫ととコンテナフトとか全、ね、全然、全然綺麗なもん、ね、いうそろ ゲ, ゲトブリゲトブリの下を近海優先のロールするのが効率的にあるとい気がします。 オリンピッ ク, ほらほらピックのあれ五輪マーク。 なんかやったっけなんかやるっけあのー、オリンピック分かんないね全然分かんないわあれ日本製紙ですか紙です会社あのあんとこにあるんだだっては海もあっちだもんね全然遠いもんプラ市場が見えるぐらいやけん 一人様は、ね、記念撮影どうですかき。きついなお気に召したら後でご購入いただきます1人で来ている客に記念撮影した買いますって聞くかまあ営業でやれって言われてんだろうけど心が虚しくない 電話かかってきちゃってちょっと一瞬途切れましたけ、ね、どまぁ、あ、繋げるだけですけどね動画の編集の過程で編集はしないけど、ただくっつけて、くっつけて、そのバーってせるだけだけほんまあ、どうでもいいけどまた、東京もなんかうるさいのが聞こえてきたな レインボーブリッジと見えますね。レインボーブリッジ多分上通った回数より下くぐった、くぐったくて、下通った回数の多いんですね、私。多分。船で入出港しててね。 お<笑>、うん、だだ し, しかもユータイだから。 金取れてない赤字です本当に申し訳ないしかな何か値上げしましたね1200円ぐらい確か悲しいねうん悲しいサナヤさんもう造船売っちゃいましたからね新シ島サメヤスドッグさんになりましたではではもう下なので止めますかねうん 電話来た相手に返すするかなよしおうん。うん